おはようございます今ちょっと軽くご飯食べながらお酒をね一人で寂しく飲んでましたなんか飲んでくるにつれてねすんごい寂しくなってきた「誰かと話したい」寂しくなった時に便利なアプリがあるんです斎藤さんっていうアプリなんですけど知ってる方も多いと思うんですけど 僕今までやったことなくてでこのアプリを使うと知らない人とお話できるらしいんですよちょっとお酒飲んでめちゃめちゃ寂しいんでやってみたいと思いますいやなんかねやべえやついるらしいんですけどねなんかいきなりフッ出してくるやつとかここ電話するだけで知らない人とつながるんですよとりあえずやっていこうこんばんは こんばんは。おい、最初は自己紹介した方がいいのかな。ドン山口です。ドンドンドン山口です。ちょっともう一回かけてみよう。ドン山口です。こんにちは。元気ですね。僕ですか？ はいめちゃめちゃ元気ですよ<笑>どうしましたいやなんかすごいなってえ元気じゃないんですかそっちはあっホマジ元気じゃないですえ何かありましたいやそんな何もないです何 も, <笑>何もないのになんで元気ないんです か, 学生さんすかはい 高校生一応、高校生です<笑>やっぱ楽しいっすよね、高校生はそうですね、高校生が一番楽しい時期ですかねやっぱそうですよね恋してますかはい、ありが彼女いるんですかいますめっちゃリア充じゃないですか<笑>ねだからテンション上げていかないと 僕の話ちょっと聞いてもらっていいですかはい僕今日日曜だったのに仕事だったんですよ、はいまあ、うんどう思いますはい、僕も仕事でしたバイトっすかそうっす何のバイトされてるんですかいや、普通にレストランで働いてますあ、レストランねジョリパえ<笑> ジジョリパではない<笑><笑>ジョリパではない<笑><笑>ジョリパパででははなないんです、ねはい何、はい、いい か, か, かラファエルさんに似てるんですけどああ ラファエルさんはいはいあの仮面のねそうですああはいはいはいはいはいはいめっちゃ似てるんですけど本人ですかまたお会いしましょうあはいありがとうありがとうですいやめっちゃいい子 今の子楽しいね、斎藤さんやっぱ挨拶が大事なんだねとンヤマケンですトントントンヤマケンです最初肝心だよとンヤマケンですこんばんはこんばんはヤマケンですヤマケンはい YouTuber ですんなんてやってこれ動画上げても大丈夫ですか あ大丈夫ですちょっとまだ駆け出しなんではいは、ね、い応援しますよ本当ですかありがとうございますはい頑張ってくださいありがとうございますどういう動画出されてるんですかといろんなことやってますね、うん、なんか農業関係とかはいえー、っとまあやってみた動画とかですねヤマケン TV で検索してもらえれば出ると思うんで はい、わかりまーすお湯するんで、カップはい、ありがとうございますはい、失礼しますいやめっちゃいい人たちばっかじゃね一回ぐらい女子と話したいわ<音声>どん、ヤマケですこんばんはあああったかえ二回目 ダメじゃないですかさっきの大学生さんそうマジかすごいですねこれすごくないっすかこれ2回とも同じ人でしょマジっすあ、ヤマケンビ v 検索してくれましたしましたよいたでしょしし僕登録しました 本当っすか。ありがとうございます。ああマジで嬉しい。ああつか斎藤さんねクソみたいなやついっぱいいるんかなと思ったらそうっすよ、ね、意外にあなたみたいないい人がいるんですね。自分もクソなんで。いやいやいや頑張ってる学生さんでしょ。ありうます。本当頑張ってください。応援しこっちも応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。 すげ2回目2回とも同じ学生さんでした初斎藤さんだったんですけどちょっと女の子に当たらなかったのがちょっとね心残りかないやでもいい人達に会えたんで良かったですよーし飲み直すぞー